どうも、石川です。はい、これより登録販売した、去問解説講座を始めていきたいと思います。こちらの講座では、奈良ブロックの2020年度、問い81から問い90までの過去問について解説をしていきます。過去問については、下の概要欄からダウンロードできるようにしておりますので、ぜひぜひご利用いただきたいと思います。はい、それでは早速始めていきましょう。引き続き、第3章のところです。問い81番。 外用時出用薬の配合成分に関する記述の制御について、正しい組み合わせを一つ選びなさいということで、はい、えー、こちら答えは、4番が正解となります。4番が正解ですね。まず A なんですが、えー、こちら、クロータミートンは、痔、えー、疾患に伴う局所の感染を防止することを目的として配合されてますよ、とあるんですけど、これ感染、 を防止する目的ではありません。クロタミトンは、えー、局極所刺激成分なので、これ、 音感刺激成分というものになりますので、A は誤りとなります。そして B、C、D は正解なので、4番が正解となります。はい。では次行きましょう。問82番です。次の記述に当てはまる漢方処方製剤として、最も適切なものを1つ選びなさいということで、答えは、えー、こちら3番が正解となります。 えー、とまず、体力にかかわらず、排尿異常があり、時に口が乾くものの、排尿困難、排尿痛、えー、残尿感、頻尿、むくみにテキストされているよとあるんですけど、これがですね、著霊等が該当してくるんですが、例えばですね、このような排尿異常があるようなあのものに関しては、例えばえ、とあとまあ排尿困難、排尿痛とかがあるようなものに関しては、著霊等だけじゃなくて、流毯、車間等も考えられるんですね。 ただ竜シ尺ク。 社官灯は、例えば強い熱感があったりとか、強い痛みとかがあったりする場合に、えー、用いていきますので、通常の、まあ、この排尿痛だったりとかする場合は、えー、超冷凍でいいんですけど、それよりももっと痛いとか、だと熱感が持ってるよとかっていうことであれば、えー、竜旦社官灯の方を選んでいただく必要がありますので、そんな使い分けしてあげるといいかと思います。あと、蜂蜜陽眼とか、えー、五者腎気眼とかも、これも排尿困難だったり、 ただおあの体が疲れてるとかそういうような、えー、方に対して使っていきますので、えー、この辺りが違っていきますので答えは3番となりますはいでは次いきましょう問い83番です女性の月経に関する傷の正誤について正しい組み合わせを1つ選びなさいということで、はい、こちら答えは1番が正解となります A は正解 B なんですが月経 系の周期には、床下部や下垂体で産生されるホルモンと、子宮で、えー、産生される女性ホルモンが関与していますよとあるんですけど、床下部や下垂体というのは脳の中心、頭のこう中心部分のところに、えー、あるのが、床下部とか下垂体、ここがですね、ホルモンの、えー、分泌に大きく関わっているところになるんですが、司令塔になるようなところなんですけどで、そこで産生されるホルモンももちろん関係してくるんですが、その後、 子宮で産生ではなく、子宮じゃなくて、これは卵巣ですね。卵巣です。卵巣で産生される女性ホルモンなどが大きく関係してきますので、B は誤りとなります。はい。それから C、月経前症候群は、加齢とともに女性ホルモンの、えー、分泌が減少していき、やがて月経が停止して妊娠可能な期間が終了することを言いますよ。えー、これはですね、違いますよね。閉経が該当してきますよね。閉経が。 なので違います、うん、この記述、そうですね、平形ですけど月経前症候群は あのー、乳房が張ってくるとか、そういう症状が出てきたと思いますので、このあたり、女性の方はなんとなくわかると思うんですけど、男性の方はしっかりとですね、女性の疾患こう、女性の症状に対してとか、そういうところをしっかりと勉強しておいていただきたいと思います。はい、ということで C は誤り、そして D は正解なので、1番が正解となりました。はい、では次行きましょう。問い84番です。 次の漢方処方製剤のうち、女性の月経や高年期障害に伴う諸症状の緩和に使用されるものとして、最も適切なものを一つ選びなさいとなっております。はい、えー、こちら答えは2番が正解となります。 えー、運ンそうですね。えー、これ、体を冷やしていくような働きがある、えー、ものだったんですけど、えー、そうですね。これ、女性疾患に使っていきます。例えば、防風通症さんに関しては、これは、肥満症とかに使っていくようなものでしたよね。皮下脂肪が結構あって、とかっていうところだったと思いますし、えー、それから、おじ島は、これ、自の薬とかに使っていくようなものでしたよね。それから、ろくみがんとかは、これ、疲れがあって、とか、で、あと、おしっこでにくいような人とか、そういう人に対して使っていくようなものでしたので、 えー、なので他のものはちょっと該当してこないので2番が、えー、一番適切なものとなります。はいということで、えー、次に行きましょう問い85番です。アレルギーの治療に使用される漢方処方製剤に関する技術のうち正しいものの組み合わせを1つ選びなさいとなっています。はい、えー、こちら答えは3番が正解となります。 はい。ということで、えー、これ結構難しい問題だと思いますよ。えー、特に漢方薬結構難しいんじゃないかなと思いますので、ちょっと見ていきましょう。まず A ですが、小生流糖は体力中等度以上で口滑があり、尿量が少なく、便秘するものの人麻疹、口内炎、皮膚のかゆみなどにテキストされていますよとあるんですが、これ違うのは何かというと、これ、あの、小生流糖っていうのは鼻水とか、 ジャージャーに出てる人に対して使っていくようなものになりますので、なので、例えば花粉症の人とかで鼻水バーンと出てるような人に対して鼻水止めてくれる、そんなような役目がありますので、なので、まあちょっと小細言と鼻水と書 か, かせていただきました。で、今回のここに出ている記述に関しては、こちらです。陰沈高等に関する記述になります。 エンチンコートはそうですね特に抑えていただきたいポイントとしては、例えば硬活とか、えー、あとは尿量減少しているよとか、えー、これ体に余分な熱溜まっちゃってるんですよ。なので、熱が溜まっているとあの、どんどんどんどんどん口乾いてきますし、それから、えー、どんどんどんどんん、えー、これもおしっこ少なくなってきたりもしますし、あとは、例えばジンマシン、えー、体に余分な熱があってかゆいので、湿疹みたいなジンマシンバーンと出てきちゃうんですね。なのでそういったジンマシン だったりとか、えー、そのような 適, あの適応あと口内炎だったりとか皮膚のかゆみこの辺りも余分な熱が溜まっちゃってますのでインチンコートは余分な熱を取り除きながらおしっことしてどんどん出してくれる役目がありますはいなので、えー、こちら A は誤りですねそれから B は正解それから C えー、従味配毒糖は比較的体力があるものの、えー、鼻詰まり、えー、それから蓄脳症、慢性鼻炎にテキストされていますよとあるんですけど、えっ、ー、と、従味配毒糖に関しては、えー、こちらちょっと書かせていただきました。可能性皮膚疾患、なんかちょっと、うんじゃってるような場合に使っていくんですね。あとは、えー、もちろん人シンとかにも使っていきますので、えー、そういった従、えー、味配毒糖ね、えー、 可能性。要は体に余分な毒みたいなものが溜まってるのを任せてくれる。 漢方処方になりますので、なので、そういった意味では、えー、そんなイメージつけていただくと覚えやすいかなと思います。で、今回の記述に関しては、はい、えー、こちらに書かせていただきました。コ根等化選挙シーンですね、えー。こちらは鼻詰まりとか蓄能症とかそういったところに適用があるものになりますので、えー、C は誤りとなります。そして D は正解なので、答えは3番が正解となりました。はい、ということでちょっと難しかったと思いますが、しっかりと漢方処方を押さえといていただきたいなと思います。 はい。では次行きましょう。問い86番です。アレルギー、内服アレルギー用薬、及びその配合成分に関する記述の成誤について、正しい組み合わせを一つ選びなさいということで、はい。こちら答えは2番が正解となります。A、B、正解。C なんですが、プソイドエフェドリン塩酸塩は依存性がないため、いや、そんなことないです。依存性がありますので、C は誤りとなります。はい。それから D は正解なので、答えは2番が正解です。大丈夫でしょうかちょっと駆け足で言っちゃいましたよ。はい。といえば次行 問87番です。 えー、微用点鼻薬の配合成分とその配合目的の組み合わせについて正しいものの組み合わせを一つ選びなさいということで、はい、こちら答えは一番が正解です。A、B 正解、それから C なんですが、リドカイン、えー、抗 炎, 炎症作用によりとかっていうところ違います。リドカインはなんとかカインってついてますので、極小麻酔成分となります。なので、この点、十分に気をつけてあげてください。はい、それからケトチ、D のケトチ ケトチフェンなんですけど、局所麻酔脂っていう働きがありません。ケトチフェンは、こちらですね。抗ヒスタミン成分です。抗ヒスタミン成分。そうなんですよ。 これ結構忘れがちになる抗ヒスタミン成分なんで、ぜひもう一度、皆様のですね、こう、記憶のメモリーのところにですね、ケトチフェン抗ヒスタミン成分なんだな、なんだな、でドカーンと入れといてあげてください。いいでしょうか。はい。ということで、こちら C と D 違いますので、1番が正解となりました。はい。では次、問い88番です。眼科用薬の配合成分に関する記述のうち、正しいものの組み合わせを1つ選びなさいということで、はい。こちら、答えは3番が正解となります。 A は、クロモグリク酸ナトリウムは、抗アレルギー成分になるんですよ。そうなんですよ。抗アレルギー成分です。なので、洗顔薬としてとか、これ違うんですね。なので、A は誤りです。それから B、パンテノールは、これ正解ですね。 それから C のプラノプロフェンは結、えー、膜や角膜の乾燥を防ぐ目的ではありません。プラノプロフェンは、えー、非ストラズ性の抗炎症成分というところでぜひ抑えておいてほしいなと思いますので、これもちょっと忘れやすいものになりますので、抑、えー、えておきましょう。 はい。ということで、えー、ここ、えー、C 大丈夫でしょうか。そして D は正解となります。ということで答えは、えー、3番が正解となりました。はい。ということで、えー、この辺り大丈夫でしょうかね。では、えー、次に行きましょう。問い89番です。外 にはい、えう、ー、こちら答えは2番が正解となります。2番が正解ですね。A、B、正解。C なんですけど、主なステロイド性抗炎症成分として、デキサメタゾンやエンドインドメタシンなどがありますよというところで、えー、こちら、インドメタシンはステロイド性の抗炎症成分じゃないですよね。非ステロイド性の抗炎症成分になりますので、えー、C は違っております。 はいそれから D なんですが広範囲に生じた皮膚症状や慢性の湿疹皮膚炎の緩和を目的とするものであり体の一部分に生じた湿疹、えー、皮膚炎などの一時的な、えー、と皮膚症状には使用しないようじゃなくて、えー、こ れ, あのこれ何ですかねこう前半戦が違うんですよ。 後囲に生じた皮膚症状とか、慢性の湿疹とか皮膚炎などの症状の緩和を目的とするものではありません。なので、一部に生じた湿疹とかの皮膚症状に適応していきますので、前半戦が誤り、後半戦は正解の、あの正解というか、後半戦のところの一部分のところにですね、使っていきますので、 えー、なので D は誤りとなります。はい。ということで答えは2番が正解となりました。はい。そして最後、問い90番です。えー、肌の角質かかさつきなどを改善する、えー、外皮用薬及びその配合成分に関する技術の整合について正しい組み合わせを1つ選びなさいということで、はい。こちら答えは1番が正解となります。A は、えー、と、誤りですよね。これ、えー、角質軟化薬のうち、えー、イボに用いる製品は、 えー、と、医薬品としてのみも、えー、認められており、これはいいですね。そして、えー、原因となるウイルスに対する抑制作用を有しておりますよということで、えー、ウイルスの抑制作用は有しておりませんので、これあやあの、後半戦が誤りとなります。はい、それから B、えっ、ー、と、尿素はうんと、ケラチンを変質させてとか違いますね。尿素は、えー、これ、水分を保持して乾燥を防ぐような働きがありますので違います。 はい。で、C は正解。そして D なんですが、異様は、えー、核質層の水分を保持量を高めとかって書いてあるのですけど、これ違いますね。異様は、ケラチンを変質させて、核質を軟化させていく働きがあるので、これ、あの、B と D は主語が逆であれば正解となりますよね。はい。というような、えー、内容となりましたので、問い90は1番が正解となりました。 はい。ということで、ここまでなんとなく大丈夫だったでしょうか。えー、やっぱり漢方薬少し難しいですよね。小薬とかもそうだったんですけど、えー、そのあたりですね、もう一度忘れてるところをしっかりと復習できるようにしていただきたいと思います。はい。ということで、ここまで動画がいいなと思っていただく方はですね、ぜひ LINE などに登録していただきますと、質問などもいろいろお受けしておりますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。ということで、本日も動画を見ていただきまして、誠にありがとうございました。